はい、千葉県鎌ヶ谷市より、えー、なんとこのお江戸ソーラン初参加させていただきました維新 心, 心一つです、えー、今年の、えー、私たちの作品「維新かもめ夢追い歌、えー」チーム結成10年の軌跡をたどりながら、えー、伝えたいメッセージは今がうまくいかなくとも諦めない限り夢は続くそんなメッセージを、えー、込めた作品になります、えー、このステージが本日最後になります精一杯演武させていただきますご清掃會よろしくお願いします イシンニョー 「通りないているよ」 すみません、私が失敗しました。ごめんなさはい、一新きたもの夢を言ったお届けいたしました。たくさんのご声援ありがとうございました。維<笑>新<笑><笑><笑>、心一つの皆さん、ありがとうございました。